はい皆さんこんにちは今日は車キー合成についてお話ししていきたいと思いますちなみにこの動画は撮影後の編集は行わずこの場で私が操作しながら録画していきたいと思いますでは今見ていただいている画像ですけども実際私はどのような空間にいるのかと言いますとはいこのようにですねグリーンバッグの中に私はいますこのグリーンバッグについて簡単に 常設型と仮設型の2種類をご紹介していければと思います。では一度戻します。はい。はい、写真が出てきました。こちらは弊社のスタジオの施工前になります。こちらはもともと事務所として使っていて。周囲の音が多少気になったので。防音の施工をすることにしました。このように。 中に遮音シーートを貼貼り、石膏ボードも二重で貼っています、はい。この R 加工なんですけどもなぜするかと言いますと角の部分は影ができやすいのでその影が合成する上で非常にやりづらくなるのでこのようにできるだけ影ができにくくなるように R 加工にしております。はい、こんな感じです。 でこちらが最終細かいところですね、パテで修正しながら綺麗にしていっております。でここからですね、最終、ペンキを塗って完成です。はいこちらが弊社の常設型のスタジオの紹介です。次、仮設型の紹介をしていきたいと思います。こちらは弊社が使っ 扱っているオリジナル商品になりますこのようにですね、えー、と金属のパイプをジョイントでつなげていって骨組みを作っていきますこの出来上がった骨組みに対して布をかぶせていきますはいこちらですねこちらが仮設型の弊社のオリジナルのグリーンバッグになりますはい他にもですね市販されているもので簡単に 構成することもできます。今ちょっとそれを移します。一度構成を解除します。はい。よいしょ。はい、こちらですね、市販されているものです。簡単な作りでスタンドにこのように棒を渡し。 クリップで布を留めているだけのものになります。はい、こちらですもうですね問題なく合成はできます。一度やってみます。はい、こんな感じで合成されているかと思います。周りの合成できてない部分はソフトウェア上でこのようにトリミニングすることも可能です。 こんな感じですはいこちらは市販されているものになりますはいでは簡単に 黒巻き合成のグリーンバッグの方を紹介させていただきました今日はこれで終わりたいと思います次回はもう少し詳しく黒巻き合成についてお話しできるよと思いますありがとうございました